さて、と前回、えー、火曜日の授業では、その、ま、平面ベクトルの定義を行いまして、でそれからと、ま、平面ベクトル の, あの線形結合というところまであのやったと思います。で、確かの最後の、えー、っと方では、その、 えー、と、そ の, 任意の平面ベクトルがその基本ベクトルというのは定義しましたけれども、その基本ベクトル E1、E2 の線形結合で表すことができるという話をで終わったと思いますで。今日はそこの続きから始めたいと思います。で えー、と2位の平面ベクトルを考えましょう。これを x と置きます。まあ、x1、x2 というふうにこう表しますけれども、まあ、これをそのまあ線形結合で まあ、表すことが、まあ、で, できるようなベクトルですね。そ、えー、して、その今までは、その前回はそのまあ基本ベクトルをあの用意しました。えー、と一応復習のために書きますと、まあ、E1 は 1,0 というベクトルで、E2 は 0,1 という ベクトルなんですけれども前回やった話はこの基本ベクトル2つの基本ベクトルの線形結合を使ってでこの2位の平面ベクトルを表すことができるという話をしました。こういう時にその数学を勉強していてまあ素朴に浮かぶ疑問としてはじゃあその基本ベクトル以外にこういったその2位の平面ベクトルを線形結合で 表せるようなベクトルは存在するかというのが、まあ、あの素朴な疑問として浮かぶわけです。えー、とじゃあ、えっと、他にはあるかと。こういうベクトルは基本ベクトル以外にあるかというのが一つこう問題になります。で、まあ皆さんっと実はこれ教科書 の, あ の, の, その2ページの あの一番下の行を読みます と,、えーとまあ、すぐにこれは答えが書かれていまして、えー、実はこの答えは、まあ、あるというのが、まあ、その答えなわけです。で、えー、とじゃあ実際にどういうベクトルがありますかっていうとあのそれがの教科書の3ページから一、まあ、つの例として書かれてあります。えー、ちょっと書いてみましょう。 例題としまして2位の平面ベクトルえと X ですね X としましょうえー、とまあこういう X ですねこれは F1 これ教科書にありますようにこの F1 というのはマイナス1ですねそれから F2 が11の線形結合で 表されることを示しなさい、えーとまあその教科書 の, その3ページ の, あの、まあ、冒頭上半分に書かれている、えー、と内容というのは、まあ、こういう例題の答えとなっておりますのでまずその問題をとしてこう書いておきました。で、まあ、こういう問題が出たらその問題が出たら どうやって解くかということなんですが一応そのちょっと今回はその時間の都合でその答えを全部説明はしませんけれどもあの僕の作ったこのコーニーノートの方には答え全部書きましたのでそれをっとで必要な人は見てくださいここではその答えるための方針だけ述べておきたいと思います えー、と答えるための こ, こ, でこういうときにそのどうやって示せばいいかということなんですけれども実はその我々はあの前回の時間にですねそのこの任意の平面ベクトルはあの基本ベクトル E1 と E2 の線形結合で表されますということをやりましたですのでえとここでやるべきことはその基本ベクトルですね基本ベクトル この E1 と E2 が、えー、と こ, の F この2つあるこの F1 と F2 の線形結合で表されるということを示せば、あのー、いいわけです。というところを皆さん納得できますでしょうか。ちょっと一応まず書いてみましょうね。基本ベクトル E1 と E2 が、まあ、F1 と F2 のまと 線形結合で表されることを示せばよいということになります。とまあ多分これでほとんどの人は分かってもらえるんじゃないかと思うんですけれどもと、まあ、例えばこの平面ベクトル x を、まあ、E1 と E2 のと 線形結合でまあ表せますということが分かっていてでこの E1 が例えば F1 と F2 の線形結合ある何倍かの和になっているとするならばまあそれを展開することその式を展開することでそのまあこの X をですね F1 の何倍かと F2 の何倍かの和で表すことができるというのがあのまあ基本的な方針です。でと すいません、ちょっと今日はあのここはです、ね、あのこのぐらいでその、まあ、答えはまあ演習の時間ですとかそれからあと各自復習の時にあのもう一回考えてもらいたいんですけれども一応ここで強調しておきたいのは任意 の,、まあの平面ベクトルをです、ね、線形結合で表すため の, そのベクトルとしてはその基本ベクトル E1E2 以外にもいろいろあるということをまずあの知っていただきたいと思います。 でえー、とそんなわけでその、このベクトル空間をです、ね、調べるときに、そのいちいち任意 の, のベクトルが、ベクトルなんとかとなんとかの線形結合で常に表されるっていう う, 言うのは、何回もしゃべるのは結構あの大変ですから、そこでその次のような言葉のあの定義をしま す,、えーとですね。教科書で言うと3ページの真ん中ら辺に書いてあるんですけれども、一応これ定義として書いておきます。 えー、とここではですねその、まあ、生成されるとか、それから、もしくは貼ると、まあ。そういう言葉をあの定義します。とまあ、いちいちそうあの線形結合で表されるっていうのはなかなか大変ですから、えー、こういう言葉を定義しましょう。で、えー、とまずですね、 この A1、ベクトル A1 からベクトル AN を平面ベクトルとしましょう。で、この A1、このアルファベット A の太文字は、大体この A を書いた後で、この右側の縦棒にこう、あのもう一本棒を増やすことで、この小文字の A の太文字っぽい字を醸し出しております。まあ、大体こう書くのはよく書かれる方法ですね。 でこの A1 から AN を、まあえー、と平面ベクトル、N をこの平面ベクトルとしましょう。で、このときに、まあ、2意の平面ベクトル、まあ、これは例によって x と表しますけれども、 えー、とこの x が A1 から An の線形結合で線形結合で表されるとき 平面ベクトル全体の R2 はこの A1 から AN で生成されるもしくは貼られるという言い方をしますし逆にこのベクトル A1 から AN はこの平面ベクトル全体の集合 R2 を生成する、もしくは貼ると言います。 えっと、見えますかもうちょっとこのぐらいいいですか、はい。下がってきますね、このところね。ちょっと押さえてみましょうか。えー、ということで、そのまあ、実はその、えー、と平面ベクトルがそのある特定のベクトルの線形結合で表されるっていう性質は、あのこの線形台数の中でそのいろいろなところで何度も、えー、と用いますので、 だからそれ使うたびにそういうことをですねいちいちしゃべっているとこう口が疲れちゃいますしそれからこう書くときにもそういうことをいちいち書いているとこう手も疲れるとそういうこときにその数学者はどういうことをするかというと こ, ういうこのような定義によって新しい言葉を作るわけですねで、えー、とこのことを今、えー、と書きましたように、えー、と R2 がえと A1 から AN で生成されるとか貼られるもしくは A1 から AN が R2 をあの生成するとか貼るというふうなあの言い方をすることによってあのこの概念をこうまとめてこう相手に伝えられるようにすると。まあ、あの数学においてそのいろいろな言葉の定義っていうのがありますけれども大体のものは、えー、とこうやってそのあの中にはそのこのようにそのこういう必然性に迫られてですねなるべくその 議論の見通しを良くするとかそれから議論をしやすくするとかあとは本を書いた時も読みやすくするといったようなそういう意図で言葉が導入されることもしばしばあります。で、えーとまあ、あの線形結合で表されることに関してはこの生成するとかあと貼るという言葉がありますのでとこれは多分これから線形代数を習っていく中で何度も出てくる言葉ですので、まあ、生成すると言われたらえっ、ー、と 2位の平面ベクトルが、まあ、これによってで線形結合で表せるという概念がきちんと思い浮かぶようにあの皆さん、えー、よく何度も確認してほしいと思います、はい。これ質問ありませんか大丈夫ですか、はい、でそこでと、まあ、あの実はこの生成されるとか貼られるっていう言葉はですねその あのベクトル の, その皆さんがこれまで多分高校などでやってきたようなその幾何学的なイメージとこうかなり密接に結びついているところがあります。えしかしとこの授業であのさ、まあ、前の時間から今までっていうのはその一度その幾何学的なものは忘れてその、まあ、ベクトルは実数を並べ縦に並べたものとそういう記号としてこう 扱いましょうとしていうことでここまで扱ってきたわけですけれどもあのやはりそのこれからいろいろ議論をあの線形代数のことを学んでいくにあたってはその幾何的なイメージっていうのがあった方がまあ多分皆さんも勉強はしやすいと思いますしあの僕も実際そういうイメージを思い浮かべながら勉強してきましたしあとやっぱり数学を考える上でもそういう直感的なものをとこうあの記号的な定義をちゃんと対応させながら考えるっていうのは あの有効だと思いますの で, それでこれからはうんとここから先はですね教科書ではそ の, その線形独立の定義を先にえと説明しているんですけれどもここで一旦あのセクション 1.2 に飛んでですね平面ベクトルの基何的な意味についてあのちょっとやりたいと説明したいと思いますですのでえと今はですねその 教科書で言いますと、えっと、3ページの問題 1.2 の下から、教科書5ページのセクション 1.2 まで、一時的に飛びます。 ので注意してくださいで、えー、と先にセクション 1.2 を、まあ、あるところまでやったらまたこの場所に戻ってきて話の続きをしたいと思います。えー、いいですかということでの、まあ、このベクトルの生成をやった次にこのセクション 1.2 の, の平面ベクトルの幾何学的な幾何的な意味について入ります。 説明します。 まずこの授業でですね前回から今までで我々は平面ベクトルとしてこういうものを扱ってきたわけですねこれはどういうものかというと まあ、言ってみればそのまあ数を2つ並べてで括弧で区切った括弧で囲んだ、まあこういうものだったわけです。 一方でその今まで皆さんがそのベクトルなどを勉強してきた際には、まあ、こういうですね一方向の向きのついた矢印をベクトルとしてこう扱うことが多かったのではないかと思います。でところが数学の今まで、あ、数学のその今まで その我々がまあ仮定してきたもしくは作ってきたルールからしますと今のところ こ, この図形にはですねその平面上の矢印以外の意味は与えられていないものとしましょう実際、えー、とこういう図形を書いただけではこれはあの平面上の矢印に過ぎないわけですね。 でえー、と皆さんがその高校までの勉強でその こ, ういうこういう矢印をそのベクトルとしてあの扱ってきた背景にはあの本来これ平面上の矢印に過ぎなかった図形とそれから本来この数を2つ並べて括弧でくくったそういう量ものとの間にこう何らか の, あの関係をこう定めて定めてえと こ, れこの2つを同じものとみなすと。 えー、いうそういう橋渡しがあったからあの皆さんあのこれをですねベクトルと思っていろいろ計算ができてきたということをちょっと認識してほしいと思います。で一応ま あ, あの数学というのは最初まっさらな何もないこう白い紙の上のような空間あの上からいろいろなルールを作って積み重ねていくものですからでここでまあ一度ですねこ の, この平面上のこの矢印、えー、との それから、えー、とこの今まで我々が定義してきた平面ベクトルですねこれをあのちゃんと対応付けてみましょうこれを回この対応付けができればそのこの矢印もあの平面ベクトルと同じように扱うことができますで一応ここからのその定義はたいその教科書の説明に沿って進んでいきますけれども 一応そのどういうその定義付けをやっているかというのを明確にするためにいくつかその定義といった項目を作りながら説明していきたいと思います。 でまず最初に有効線分という言葉が教科書に出てきていますのでこれを定義にしましょう。えっ、ー、とちょっと文章を書きますけれども、まあ、平面上に まあ、2点 P と Q を取りましてであの P を支点それから Q をまあ終点として 矢印で結んだもの教科書でいうと、この5ページの図の 1.1 にあるようなものですが、これを有効線分といいます、呼ぶことにしましょう。 で記号としては皆さんがよく使ってきたこの線分のようなこの PQ の上にこの右向き矢印を載せた上に乗せた記号で表します一応黒板にも図を書いておきますか まあ、もしこれ P と Q が等しい点だったとしたらと、まあ、一応それも有効線分とは言えますけど言えるかな一応有効線分の中には入るかもしれませんが、まあ、あの矢印向きはないということになりますねだからまあ有効線分の中でも1点はちょっと特殊なものとして扱うことにしましょう、まあ、それ以外 P と Q が等しくなければあのこのようなあの矢印が1個定まるということです まあ、このぐらいですと非常にあの、まあ、当たり前の話ですね。はい、えっ、ー、とそれでこのまああるこういう線分なんですけれどもあの実はあのいろんなところにこう書くことが でできるわけです同じようなものを例えば、えー、この線分 PQ を、まあ、こんなところに書くこともできますしあるいはあのこんなところに書くことも写すこともできますで、まあ、いろんなところにこの同じ線分をこう写して、まあ、図形的には写して書くことができますよねで えー、とで次にこの有効線分が等しいという概念を定義しますけれどもそのアイディアとしてはあのー、今書いたようにそのこの同じ線分を移してこう移せる と,、えー、とすなわち例えばの こ, このここにある真ん中にある線分をその元の場所へ持っていって平行移動していったら重ねることができるといったような ことを使ってこの有効線分が等しいという概念を定義したいと思います。 有効線分が等しいという概念なんですけれども2つの有効線分があるとしましょう1つは PQ でもう1つは P'Q' この二つの有効線分が まあ、等しいとはどういうことを言いますかっていうのをこれから定義します。えー、と等しいということをこれから定義しますっていう意味でこの両向き矢印の上に Def と書いてあの定義を書きますというのは、まあ、あの前回説明した通りです。で、どのように定義するかというと、まあ、どちらでもいいんですけどその、まあ、ここではその P'Q' を 平行移動して PQ の上に重ねることが可能であるあこういう時にその2つの有効線分 PQ と P'Q' は等しいということにしましょう。もしくは、この平行移動してっていう操作が、こう、なんでしょうね、本当にそれは厳密に定義されているのかと、疑いを、ちょっと疑いを持つかとか、あと不安になる人のために、もう一つ同値な定義を用意しておきまして、今度は平行移動しなくても、 定義できる方法なんですけれどもこの有効線分の端点ですね P と Q と P' と Q' って4つの端点から四角形を作ることができるんですが PQQ'P' が 平行四辺形の話。まあ、こういう定義もできます。こちらのえっと下の方の定義は。えっと教科書に。図が載っていまして。えっと実は教科書の六ページの。図の一点二というのが。 あのこの下の方でいう有効線分、2本の有効線分ですねあのが等しいという定義になっています。ちょっと、うん、写し終わった人はこの教科書の図を見てみてください。えっと、今、教科書 の, その図の 1.2 にはその有効成分、2本の有効線分ですね、PQ と P'Q' というのが載っています。で、えっと まあ、この今の定義の2つ目の定義にありますようにこの2本の有効線分とそれから図にあります点線を使うとその1つの平行四辺形あ1つの四角形が定まりますねでこれが平行四辺形の時にこの2本の有効線分は等しいということにしましょうというのがこの定義でありますでこれはあの同じように、えっと、この 2本の有効線分のどちらかを平行移動してすることによってもう1本の方にぴったり重ね合わせることができるということでも定義することができるということがわかると思います。まずこれでその有効線分がです、ね、等しいということを定義しましょう。 でえっと、次の説明が大事な定義で、次の定義でその有効線分と平面ベクトルの対応付けを行います。ので、ここはよく注意して聞いてください。 えー、とまず平面に xy 座標を定めましょう。えー、xy 座標を定めるというのはもう少し具体的に言えばどういうことかというとまあ皆さん xy 平面の図を描くときに、えーとまあ、こういう書き方をしますよねあの、y。x 軸を引いて、y 軸を引いて、でその原点 O を描くというような、そういう操作をすると思います。でこれはどういうことをやっているかっていうと、この原点を1つどこかに定めるわけですね。00という点をどこかに定めると。それから、x 軸という方向と、それから y 軸という方向を定めると。 そういうことを行うことでこの平面に xy 座標を定めるということを皆さんは多分中学ぐらいから今まで無意識のうちにやっていますがそういう操作ですそして先ほどですね有効線分の等しいという定義をやったときにありましたようにその例えばある有効線分 PQ に等しい有効線分っていうのは 実はあの平面上に無数に存在しているということが皆さん分 か, かるでしょうかちょっと想像してみてください。例えば、えー、ちょっとあまり有効成分に見えませんけれども、これにこう矢印がついていると思って、有効成分だと思って、でこれをです、ね、平行移動したものはみんな等しいと見なすわけですね。そうすると、平行移動の仕方というのはこういくらでも取ることができますから、そうするとこの最初に与えた有効成分 PQ と、 等しい有効線分というのは無数に存在することがわかると思います。で、その有効線分ですね、無数にある有効線分、有効線分 PQ と等しいもの、これは無限項あるんですが、等しいものの中で、 原点を視点とするものが1個あるはずです。えっ、ー、と原点を視点とするものを OA としましょう。 でですので例えばそうですねこうちょっと黒板のちょっと小さめですけれども例えばこういうまず有効成分 PQ があったとしますとでこの PQ に等しい有効線分っていうのはこう無数に存在するわけなんですけれどもその中でその 視点がこの XY 座標の原点 O に重なっているようなこういう有効線分は1本だけありますよね。これを OA としましょう。ですか。えー、と無数にある等しい有効線分の中からその視点が原点にあるものを1本を選んでこれを OA とします。でそうしますと この点 A の座標っていうのが分かるはずですね。えー、点 A の座標が、えー、例えば A1、A2 としましょう。ここですね、ここの点 A の座標が A1 と A2 のとき。 ここで初めてその平面ベクトルを1個登場させます。まあ、これ A と置きますけれどもで、ここでどういう平面ベクトルを持ってくるかっていうと、多分これほとんどの人は想像つくと思いますが、こ、こごれを使うんですね。この値を使うんですね。えー、と A 上が A1、値が A1 で下の 成分上の成分が A1 で下の成分が A2 のようなこういう平面ベクトルを持っていきましょうと。で、この平面ベクトル A と有効線分 OA を対応づけることにしまして。 この平面ベクトル A とこの有効線分 OA を統合で結びます。これで表すと。えー、ここで初めてその、まあ、有効こういう有効線分とですねそれから平面ベクトルが つけられたわけです。で、さらになんですけれども、えっと、同様に、えっと、実はその今、 出てきた有効成分、OA と等しい有効成分っていうのは無数にありましたということを言ってましたから、OA と等しい有効成分、すべてですね、すべてを先ほど出しました平面ベクトル。 A と対応づけまして、で、これを、まあ、平面ベクトル A と有効線分 OA が等しいと。で、さらに、と最初に出てきた PQ も等しいと。で、以下同様で、PQ と等しいすべての有効線分は、この、 あの平面ベクトルで A と対応づけられるというふうに書きます。えー、ここまでいいですか 一応ですね、ここまでの そ, のその平面ベクトルの基下的な意味付けっていうのをもう一回ステップを追って振り返りますと、まずその有効線分を考えたときに、こう、ある PQ とこう等しい有効線分がこうたくさんあると。 というのを定義しましまたこれらはその有効線分として等しいと。で、えー、と次にこれらの等しい有効線分の中で視点が原点にあるようなものを取り出してで点 A の 座標を持てるわけですね座標が、まあ、A1 と A2 の時とここでその平面ベクトル A というのを持ってきてこれとその有効線分 OA を対応付けたと。 でさらにその、この平面ベクトル A とこの有効線分として OA と等しいものすべてを対応づけたと。 一応こういうステップを経ることによって、その我々はその、まあ、平面上のです、ね、矢印、まあ、何の変哲もない矢印だったものをこうベクトルとして扱えるようになったわけです。あ ち, ょっとちょっと上げますか、はい。こんな感じですかね。見えますか。で、実はその、まあ、 あの皆さんがこれまでその主に高校まででその矢印をベクトルとしていろいろ考えてきた背景には実はこういうその矢印とそれから平面ベクトルという数値の並びの間のこう橋渡しがあったからこういうことができたということをちょっとあの確認してもらいたいと思います。で えー、と数学ではしばしばそういうこのようにですねその図形的なものとこの数量的なもののこう橋渡しを行うことによってそのより直感的なこう考察を可能にしたり、まあ、そういうことをこうあのがいくつも行われておりますしまたあの数学を作ってきた人たちというのは、まあ、そのような努力を重ねることによって数学の数学 をですね、まあより直感的に捉えたりしながら新しいアイデアを作るということもやってきましたで、えー、と皆さんこうい う, こ う, いう話説明を受けるともしかするとあの、まあ、自分たちがその自然に思って使っていたものは実はかなりこうの大変こういう面倒なことをやっていたのかと思う人もいるかもしれません、まあ、確かにあのこうやっていちいちですね橋をきちっと架けなければならないというのはあの面倒かもしれませんけれども ただあの皆さん一人一人が自分でこういう橋をですねいちいちかけなければならないというわけではありません。これはその人類の誰かが一回ですねこう橋をかけるわけですね。でこの橋はちゃんと渡れるということを示せばあと残りの皆さんはその安心してその橋を渡ることができるわけです。ですのであの、まあ、その結果としてこう数学においてこう ね、あの矢印をベクトルのように自然に扱ったりすることもできます。で、えー、とちょっと皆さんに一つあの、えーとまあ、知ってほしいのはあの、まあ、こういう橋を渡というのは橋をかけるというのはいろいろあるんですけれどもその、まあ、皆さんほとんどの場合にはその誰か先人がかけた橋をそのままこう渡ってい、えー、くだけで全然問題ないんですが。 あのもし機会がありましたらその橋を眺めてみるということもあのもしかしたら楽しみにつながるかもしれないということをあの<笑>申し上げておきます。えっ、ー、とここ最近ですねまあ10年ぐらいだと思いますけれどもこのいろいろなこ の, この趣味のこうマニアな世界というのが結構そのテレビでも取り上げられたりしてですねいろんなマニアがあのいて。 こうなかなか世の中楽しいもんだ面白いもんだというふうにこう思っている人もいるかもしれませんでその中には多分その橋のマニアという人たちもいてですねあのきっとその、まあ、日本中もしくは世界中でにあるいろいろなあの珍しい橋とか古い橋とかこう美しい橋とか橋を見て歩くとかそういう人もあのいるかもしれません、まあ、ちょっと今数学の橋の話にが出ましたのでそれにちょっと結びつけて あの話をしてるんですけれども、で、あの、まあ、そのもしかするとその皆さんの中にはそのじゃあ橋なんか見て何が楽しいのって思う人もあのいるかもしれません。確かにあの元々疑問だと思います。でですね、あのただその古いものを見たときにあの結構その。 理屈ではあんまり説明できないような感動を覚えることも あ, のあるかと思います、えっと、実は僕はあのこの間の日曜日にあの家族で、えっと、この近場にイチゴ狩りに行ったんですがあのその帰りにですね実は皆さんの中にはもしかすると土浦一高の出身の人もいるかもしれませんけれども。 えー、と土市高には実はあの旧制、まあ、土浦中学校なんですがその旧制土浦中学校の本館の建物があと残っています。で確かあれは明治三十何年に建てられてでもうすでに建てられてから100年経っているものでで、えー、と確か一昨年のですねあの NHK の連続テレビ小説いわゆる朝ドラの「あのお日様」というドラマで。 あのでロケでも登場した建物らしいんですけれどもで結構その気楽に行ってみたらですねあのまず国の重要文化財に指定されていてあのちょっとびっくりしました。で、えー、と国の重要文化財の割には結構そ の, あの教室の中ですとかいろいろなところに入ることができてで展示物も普通にいろいろ触ったりすることができて、えー、それでえっ、ー、と 2度びっくりしてであとね資料をもらってちょっと読んだんですけれども、えー、と実はその土浦中学校の本館を設計した人というのが、まあ、あの当時の今でいうその東大の建築学科を卒業した人なんですけど、えー、と25歳の若さでそ の, ちその学校の建物を設計してで施工の全部の指揮を取ったというのを聞いて まままたまたびっくりしましたで、まあ、当時、まあ、明治ですのでそのまだ日本はその近代化が始まって間、まあ、もない頃 で, でそういう西洋の、まあ、建築学などを勉強する人をして、まあ、大学を卒業する人がだんだん出始めたばっかりの頃ですねそれで 当, 当時の頃っていうのはその皆さんよりもちょっと年年代が上くらいの年代20代とかで。 そういうい重要な仕事をする人が何人もいたんでも、ね、まあ当時としてはかなりなそのエリートだったと思いますしそれからそのこれから始まる国づくりに向けて非常にこう熱意と責任を傾けてそういう仕事をされていたんだと思いますけれどもうんと、まあ、もしあの皆さんも機会がありましたら一度足を運んでみてください。 一応なんか月一回あの公開しているそうです。それであのまあちょっとなんでその話になったかというとなんから結構結構そのまあ古いものを見るとそのあやっぱりこうなんかちょっと理屈ではあのちょっと言い表せない感動があるんだなっていう話ででそれを橋の話なんでどうやって結びつけるかというとえっ、ー、と実はその皆さん知ってるかどうかわからないですけどあのこの近辺にですね結構古い橋があるんですねで。 まあ、近辺といってもその県内のレベルですがえとまあ皆さん、特にその東京経由してつくばに来る人は今ではほとんどつくばエクスプレスを使っていると思いますけれどもあの実は JR の常磐線のえと利根川の鉄橋ですねあのちょうど茨城と千葉の県境ですけれども利根川の鉄橋は実は古い橋がかかっていて。 特に常磐線の快速の上り線の橋というのが大正6年にできた橋なんだそうです。ですので大正6年というと1927、えー、年ですか。だからもう90年は経っていてもうすぐ100年になる橋なんだそうです。でただ、えー、と非常にその今までは老朽化が激しいので知ってる人もいるかもしれませんが今ちょうどその 常磐線の掛け替え工事を行っておりましてでいろいろな情報によるとその新しい橋が今年の秋ぐらいから上り線の橋を置き換える形で使われ始めるんだそうです。で,、まあ、あので常磐線っていいますとこう、まあね、交通機関としては非常にこう今でもたくさん使われていますから。 そういうところでこう100年近くもう頑張ってる橋があるんだって思うとやっぱりすごいなというふうにまあ思うわけですけれどもでまあ同じようにこの数学においてもこういう橋が あ, のあります。でと数学の橋がですねその現実のにかかっている橋と違うのはその現実の橋のようにあの老朽化したりしてあの、まあ、くく崩れたらまずいですけど そういういことはありません数学における橋というのは一回正しいこの橋が正しくかかったということが証明されるとその人類の歴史が続く間あのそこにずっとかかっているわけですね。でもしかするとあの後からやってきた人たちがその理論をいろいろ拡張したりしてその橋をもっと大きくしたり丈夫にしたりたくさんかけたりするかもしれませんけれどもその最初にかかった橋というのは その形が正しいい限りいつまでもも残るというものですですのでうんと、まあ、この橋を見るっていうのはあのー、その現実のねあのこういう建物や橋をこう見に行くほど楽ではないかもしれません今みたいにこうやって定義をいくつも積み重ねて、あのーまあ、勉強を頭を使ってこう見ていかなければなりませんからちょっと大変かもしれませんけれどもでもあの実はこういう中に えー、とそういう数学におけるその橋がですねかかっていることを、まあ、皆さん見る機会もあのできると思います。えー、と今の中はまさにそういう機会なんですけれどもですので、まあ、あの橋は普通は渡っていればいいんですけれども、まあ、時にはその見る楽しみもあると、えー、それが、えー、ともしかしたら皆さんの中で一人ぐらいこう楽しむことによって人生がちょっと豊かになるかもしれないということで、えーとまあ、そういう世界も えー、とありますという話でした、えっと、さてじゃあちょっともう少し進めましょうで一応その まあ、有効線分とその平面ベクトルの対応付けができたついでにその今度は逆にです、ね、そのあの平面上の点に対してその平面ベクトルを対応付けることができますのでその定義をしましょう。 1ベクトルという言葉なんですけれども平面上にその点 A というのを取りましてこの点 A の座標を A1A2 としましょう。 でそうする と,、えー、と、さっきと違うのは、その先に平面上の点 A をポッと取るということですね。で、えーと、そうしますと、これに対してその有効線分を考えることができます。えっ、ー、と、OA と書いていますので、その、まあ、視点は原点にとって、終点はこの点 A に取ったという、まあ、そういう有効線分を考えましょうと。 これに対して先ほどの要領でですねその平面ベクトルが対応づけられますそれはちょうどこの点 A の座標である A1 と A2 を成分に持つような平面ベクトルを対応づ け, られ対応づけることがわかります、はい でこの時、えー、とこの平面ベクトル A を、まあ、点 A のまあ1ベクトルということにしましょう。 見えますかいいですかはいじゃあちょっと上に上げます、うん でえっとまあ、もう一つですね、その次にそのベクトルの長さという定義がありますので、一応それを定義しておきましょう。で、えっと、これはあの平面ベクトルの長さを定義するんですけれども、 まあ、この平面ベクトル A ですね、A の長さを、これは多分皆さん、線分の長さとしてよく使っていって、 来たので覚えていると思うんですけれどもでここでは特にこの平面ベクトルだけを考えた場合はその線分とは全然この頭を切り離してとにかくこの A1 と A2 という量に対して、まあ、その2乗の和の平方根を、まあ、A の長さとしていることに注意してください。 それでもってその幾何学的にはこの長さっていうのはどういう性質が言えるかっていうとこれはもう皆さんちょっとあの今までやっていてご存知だと思うんですがその有効線分の長さと関係ですねその平面ベクトル A の長さは まあ、A に対応するまあ有効線分の長さに等しいということがまあ言えます。 えーとまあ、なんか当たり前のことを言われてるみたいでなんでそんなことを説明しなければならないのかと思う人もいるかもしれませんがじゃ あ, あの逆にですねなこれがなぜ言えるかっていう聞かれると結構その説明の仕方どうやって説明したらいいんだろうってこう疑問に思う人もいるかもしれません。であの 残念ながらこの証明をその説明きちっと説明あの丁寧に説明する時間はちょっと今あのないのであと、まあ、ちょっと皆さん考えてもらって あ, の、まあ、あとはもしわからなければ一応こちらの講義ノートの方にはその証明も書きましたのであの、まあ、興味のある人は後で見て参考にしてみてください。 でえっと、今日ですね以上やってきたようにしましてその、まあ、平面ベクトルとそれからその平面上 の, その有効線分の対応をこう決めましてでさらにそのベクトルの長さを定義しました。でこれによってその平面ベクトル の, そのスカラ倍とか和の幾何の的な意味というのをまあ直感的に皆さんが今までやったようにこう意味づけることができるようになります。 であとまあ10分ぐらいですがちょっとそこの辺をささっと見てみましょう。 で、まず最初に、えっ、ー、と、スカラーバなんですけれども、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、教科書の七ページのあの上の方にあります。えっ、ー、と、平面ベクトルを、まあ、A ですね、A を、こう、A1、A2 として、で、えっ、ー、と、これが、その、ある有効線分、 OA と対応づけられるというときに、これスカラーですね、C をスカラーとしますと、この CA ですね、CA、まずこの平面ベクトル A の C 倍っていうのは、各成分のまあ C 倍と。 定義をししておりましたで、えー、そうしますとその長さというのはえっ、ー、とま あ, あの教科書にもありますようにその A の長さの、えー、と C の絶対1倍というふうになります。でこの時に その対応するこの CA に対応するですね CA に対応する有効線分はまあ長さ OA この OA に対して長さが えー、と絶対 C 倍で、まあ、向きに関しては、その、まあ、OA とまあ同じか、あるいは向きがないか、あるいは OA とまあ反対と、まあ、この3つのいずれかになるわけですね。でこれは C の値で決まって、 もし C が正であれば OA と同じ向きですし C が0であれば向きがないですしそれから C が負であれば OA と反対の向きになると。これは多分皆さんこれまでの数学でやってきたでよくわかっていると思います。 それから、あと、そうですね、ちょっと輪についてなんですが、えー、とだんだんすみません、時間がなくなってきたので、輪についてもまあ同様ということで、あの詳しくはあの講義ノートを必要な人は参考にしていただきたいと思うんですけれども、輪、まあ、についても同様で。 えー、と教科書 の, その8ページのうーんと図 1.6 を見ていただきますと、例えばそうですね、このまあ平面ベクトル A と B の和を考えたい と, えと思いましたらば、この平面ベクトル A に 対応するこの有効線分 OA と、それから平面ベクトル B に対応する有効線分 OB を考えて、で今度、この有効線分 OB を平行移動していって、平行移動していって、まあ、こういう、えーと、これも B ですね、有効線分、まあ、こういうものを考える。ここを B'、C としましょうか。で 最終的にこの、えー、と OC、有効線分 OC に対応するベクトルが、まあ、平面ベクトル A プラス B になるというふうにこう対応づけることができます。 で、一応ですね、ここまでで、その、まあ、あの、平面ベクトルと、それからあの、平面上の有効線分の対応付けを行いまして、で、またここで先ほどのところに、えっ、ー、と、戻ります。でここで、その、えっ、ー、と、元の場所ですから、まあ、教科書の、 えっ、ー、と、教科書の3ページですね、3ページ。その、ベクトルがその R2 を生成する春というところに戻りましょう。で、 えー、と戻ってみましてそのえとまあ前回ですね、火曜の授業の最後にありましたその R2、平面ベクトル全体は基本ベクトル E1 と E2 で、まあえー、生成されると。これの基下、まあ、的な意味をちょっと考えてみますと。 一応原点があって、で、これでこう E1 とそれから E2 というベクトルがあるわけですね。で、例えば、ここにこの X、平面ベクトル X に対応するこう点があったとしましょう。で、ここにですね、 そのこの E1 と E2 の, この矢印を伸ばして重ね合わせることでどうやって到達できるかっていうことですを考えればいいわけですで。そうしますと E1 はここまで伸ばしてそれから E2 はここまで伸ばして重ね合わせることでこの えっと、X に対応するこういう有効線分ですね。を作ることができるというのがま あ, あの皆さんもよく知っているこの基下的な意味であります。で、えっとこれをですね、この X の点をいろいろ変えますよね。いろいろ変えますと、そのそれに応じてこの X への有効線分を作るために E1 を何倍して E2 を何倍するというのが いろいろ変わってくるわけですね。で、それをこういろいろ考えてみますと、えー、例えば、ちょっとこれ、色が2色同じなんで、見づらいかもしれませんけれども、まあ、E1 と E2 がこうあったとして、それでこの平面上のいろんな点に対して、E1 と E2 を適当に何倍化して、そこに届く有効線分を作ると。で、それをこの平面上のべての点で、こう同じことやって埋め尽くすと、こうなんとなくなんですけど、 この E1 と E2 をこう無限に伸ばしていったこう棒みたいなものにですねこうなんかあの紙かフィルムを貼ったようなまあそういうあの状況がイメージできるんではないかと思います。で、えーとまあ、ちょっと紙を貼るとそのこの平面ベクトルを貼るっていうのはちょっと感じが違うかもしれませんけれども何となくイメージとしてはこうなんてい う, こ う, いうあの 平面をあのこの2つ の, あのベクトルを、まあ、直線的に伸ばしたものでこうなんか何か貼って作っているようなそういうイメージっていうのがあの得られるんじゃないかと思います。ということで、えー、と一応今日ですねその1時間かけてこの説明してきたこの説明の目的はその今言ったその R2 が貼るっていうのが基学的に まあ、そういうイメージをがあるというのを皆さんにごイメージを持ってもらえればというふうに思います。えっ、ー、と、今日はちょっとあまりそうですね、あのー、皆さんに質問ありませんかを問いかける時間を作るのを忘れてしまって申し訳ありませんでしたが、何か質問ありますか。はい、じゃあえっと来、次回来週ですが、あのー 教科書ですと、あの線形独立の値 の, あの話題を扱いたいと思います。ので、まあ、あのよく復習してみてください。あと、次の時間、演習ですので頑張ってください。じゃ今日はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。